おはようごござざいいまますすラスカルでございます本日の動画は以前からお世話になっているつけ麺カズさんの仙台のお店にお邪魔いたしまして今回は本店との味の違いが分かりやすいよう特別にオーナーさんに横で解説していただきながら仙台店の味を楽しんでまいりましたいただきます。 たす前はその卵黄とか卵白が 多, 多いで、うん、黄色いちょっと甘みないで、うんで、じゃなくて。 こっちは全日本に近い香りが強いだからその麺だけ食べとるとき、うん、返すと麺だけで食べれるの う, んうん、うん、どんに近い感じサードもしっかりしてますねこっちの方が うん、うん、こっちの魚介がすごい強いですね。 you <laughs> なんかが合うかちょっとね、もっとしばらく感じちゃうなと思って。 とのりのり、ね、の感じで、ね。<笑> <笑>これおすすめってことですね。じゃあ、その利益。うん。うちは、この海苔が。海苔を主張しているっていうよりか、ま、う、あ、ん、スープに入れたら負けちゃってるぐらいの好きで。ふにゃくなるけど、味がもっかってくるっていう感で、うん、しっかり。 なんか急に本店の味というか設楽、はい、さんがいた頃のあの感じの味に近い。はい すいませんま。ありがとうございます。すみ、ね、ません。はい。 ですかああのののっごいジャントーいがすっごいて。 醤油の味噌みたいな、うんうん、最初はみそが入っ て, て途中であとから辛さが来るっていうのが、うん、僕が好きでだからほんとにあ味噌に近いですよねうんこれで完成ですよねうんうんうん、うんうん、中華だ本当に <笑>辛みの効き方が中華ですねうん、まっ<笑>うん<笑><笑><笑> ていしい y, か so. うまいぞ。 ううん甘辛いな<笑>、うん、でもあそば見てるとやっぱ腹減る。あらへんあ